平成29年5月26日今日は阿蘇市内の小中学校でスーパー給食が実施されます現在こちらの給食センターでは調理が進んでいますが一体どんな給食なんでしょうかスーパー給食とは一流料理人で組織される超人シェフクラブが食育を推進するため10年前から全国各地の小中学校で行っているもので 食材や調理方法、予算などは普段通りという制約の中で日本を代表するシェフたちが献立を考え、調理し子どもたちに食の大切さ、楽しさを伝えています阿蘇市でのスーパー給食は社会貢献プロジェクト楽天チャリティからの寄付金も寄せられ超人シェフクラブの会長であり東京で和食店を営む 中島貞治さんがレシピを考案当日は阿蘇給食センターで調理にも参加し阿蘇市内の9つの小中学校におよそ2200食のスーパー給食が届けられましたその中の一つ阿蘇市立阿蘇小学校では6年生の児童と中島さんとの会食や交流会が行われました中島さんが手がけたメニューは 豚バラ肉と高菜漬けの混ぜご飯大豆の碁汁隠し味に味噌を加えた阿蘇特産のアスパラガスなどを使ったいろいろ野菜のトマト煮で一流シェフの技が光る特別なメニューとなりました昨年4月に発生した熊本地震後は給食センターが被災しおよそ2か月間はパンなどの簡易給食だった阿蘇市の子どもたちにとって 中島さんのスーパー給食は楽しい思い出になったようです。今日の給食楽しみですか。はい。何が楽しみだった。一番楽しみだったの。どれ美味 し, しい。美味しい。<笑>野菜とかあんまあ好きじゃないけど、食べやすいです。これが美味しかった。うんと。ご飯と。このトマトとか入ってる。のが美味しかったです。 中島さんとはどんなお話しました？え、いや、僕もお店やってるんでちょっと来てくださいって。お店してるの？はい。るんの食べ物、パ、うん、高なご飯とか。だから、えー、和食系だから、あと何年だっけ東京で勉強するなるんて言ってまし中島さんのところに修行に、はい、行きます。<笑> 今日はレシピをね、あの子どもたちがあのご家庭に持って帰りますけど、この後の広がりもやっぱり狙いの一そうです、これを必ず続けて、えー、明日土曜日、運動会ですから、あそしは、日曜日、えー、運動会とスーパー給食の話で盛り上がって、えー、また家族で会話をしながら食事をしていただく、こういうものを全部あの持って行っていただくんで。 ぜひ、その一端になればと思いますまた、会食後は、翌日が阿蘇小学校の運動会ということもあり、練習を重ねてきたダンスが中島さんへのお礼として披露され、さらにサプライズでくまモンも登場し、笑顔あふれるスーパー給食となりました。